長伊豆は伊藤氏からやってまいりました天音と申します元気いっぱい、ね、踊ってまいりますのでご支のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますちょっと元気がないのでもう一回行こうか<笑>よろしくお願いしますよろしくお願いしますあちょっと拍手がちっちゃいからもう一回行く<笑>よろしくお願いしま す, ししますありがとうございます 記録いきたいと思います踊り子、構<笑>え you ささあ、あ、よいしょ ますけど応援いただきました会場の皆様に感謝の気持ちを込めてレッ！ありがとうございましたありがとうございましたさあ伊豆伊藤からいつも元気に盛り上げていただいているファミリーチームあまねの皆さんでしたありがとうございましたさあそれでは続けてご紹介してまいりましょう、えー、続きましてはよさこいダンスチーム東海大学響きの皆さん 私たち東海大学響は昨年12月より17代目へと代替わりしました本日踊らさせていただく「通い」は16代目の先輩方との思い出が詰まった演舞です見てくださる皆様に笑顔と元気を届けられるよう精一杯楽しんで踊らさせていただきますそれではよろしくお願いいたします